すいません。長らくね、忙しかったため動画投稿しなかったんですけども。 全国部落調査の裁判覚えてますよね。去年9月27日に東京地裁で判決が下されたんですね。で、その結果、全国部落調査全面的には差し止めにならずにですね、まあ一部の件に関しては出版禁止の対象にならなかったんですね。で、その後10月の初旬ぐらいに双方、まあ解放同盟側と我々と控訴して、で、普通だったらね、1ヶ月ぐらいで、 交際から通知があるものなんだけども、もう半年以上放置されてですね。で、ようやく4月15日にですね、交際に書類が届いたのを確認できました。担当部署とかね、事件番号とか、このリンク先の、えー、記事でぜひご覧ください。あの、下の概要欄にリンク貼っておきますので、あと前のね、動画でもね、この裁判でおかしなことになってるって説明してましたんで、それもね、ぜひね、見てなかったらご覧いただきたいと思います。ちなみに担当部署っていうのは第16民事部ですね、東京 高裁のここの裁判官がね、どうもね、なんか偉い人らしいんですよね。なんかよくわかんないんだけども、弁護士とかの間では有名な人らしいんだけどもね、どういう意図でその部署になったのかわかんないんですけどね。控訴にあたってその控訴理由っていうのを提出するんですね。で、控訴理由書は、あの、自転車側はですね、えー、今年の1月14日に提出して、で、解放同盟側は3月24日に提出してるんですね。解放同盟側がウェブサイトでこの控訴理由書を公開してるんで、で それあ落としてきて、またあのうちのサイトでも公開してるんで、ぜひ見てください。で、自転車側が出した書面っていうのも公開してます。で、それでですね、でこの控訴理由書の中身についてなんですけど、まあ、概要としてはですね、まあ、自転車としてはもう法律論とかね、とにかくこの地名がプライバシーっていうのは、あまりにも無理があるだろうと、普通、プライバシーって言ったら、個人に属するも ものだからそれを公表するのもねあるいは人に依頼して、まああなたのプライバシーにかかる情報だけど書いてもいいみたいなそういうことをね許可するにしてもその、じゃあ具体的に誰がね、その決定権を持ってるかっていうのははっきりしてるんですよね。 本来プライバシーっていうものは、例えば、その、まあ自分のなんか病歴だとかね、血液型とかね、まあそういうのもプライバシーっていうことになるのかな。まあ犯罪歴なんかにしても本人がいいって言えば別にいいっていう話になるんだけども、この地名をプライバシー っていうことにしちゃうとですね、その土地にね、本籍を置いてたり、住所を置いてる人が、その関係するって裁判所は言ってるから、そもそもね、その土地に住んでる人とか、さらには本籍持ってる人なんて特定できないじゃないですか。まあ、とにかく一人じゃないっていうことは明らかですよね、集団なわけです。そうする場合に、じゃあその公表するっていう場合に、じゃあ誰が判断するんだと。じゃあそういうのをね、論文とか、 あとは報道なんかで書いたりするときに、じゃあ誰に許可もらうのって分からないじゃないですか。だから、そのプライバシーっていう概念でね、その地名っていうものをですね、理解するのは、それは不可能じゃないかっていうことです。あと、まあ、あと、あれですね。 あの、地裁の裁判のやり方が相当ずさんだったんじゃないかっていうところですね。その、じゃあ具体的にその地域がどこっていうのを特定されてないですし。で、解放同盟側はですね、とにかくこの差別されない権利っていうことをずっと言ってるんですよね。で、それが認められなかったものだから、そのことについてかなり多くを割いて説明してますね。ただ、ま、読んでみたんだけども、その法律の根拠っていうのは、ま、憲法14条かな、平等権であったり、ある あるいは人種差別撤廃条約みたいなものだったりするんだけどもその権利を持つ主体っていうのは誰なんだっていうところなんですよね。まあ被差別部落出身者と言いたいんだけどもその範囲がですねいや曖昧なんですよね。で戸籍の本籍とか移せるんだったらもう誰でも被差別部落出身者になれるっていう状態なんだからじゃあこの解放同盟の主張ってどうなんかなと。その権利を持っっててるのは言ってみればもう 国民全体までね、広げられてしまうんで、じゃあそういうものをね、その解放同盟と、自転車の裁判で決めるものなのかと、ね、国会なんかで議論するんならいいんだけど、そういう大多数の日本国民全員が関わるようなことをね、この民間人が関わる裁判で決めるようなことじゃないんじゃないかなというふうに思うんですよね。で、まあでもコンソリューション書いてることはかなり多岐にわかる、わたるので、これについてはね、いずれ、 ちょっとこう生放送というか生配信とかで、あの、しずぎ応答もできるようにして、まあ、じっくり説明する機会を持ちようかなと思ってます。で、まあそれは置いといて一番の大きな問題がこれなんです。え、前もね、動画で説明したんだけども、 この裁判の記録について閲覧制限の申し立てが出されて、で、それで閲覧制限されてるんですね。で、それに対して閲覧制限を解除してほしいという、まあ、そういう申し立てがさらにされてるんですね。これ一つ、これ、その申し立てをしてる人からね、送られてきたんですよ。この、この写真を。で、それ読んでみますね。これ、えっとね、結論としては、その、全国部落調査についてね、裁判記録にあるものを、 閲覧制限解除してほしいって言ったことに対して裁判所は認めなかったんです全面的にですよ判決ではあくまで一部だけ出版禁止だったのがこれではね全面的にその閲覧できないということになってるんですね でその理由について、申し立人は本件目録に記載された情報。あ、この本件目録っていうのが全国部落調査のことですで。現にインターネット上で誰でも閲覧できるから秘密とは言えない上、その内容は約80年前の部落についての統計情報、地名等は記載されたものに過ぎず、 誰かの私生活に係る事項が記載されているものではない旨主張する。しかし一見記録によれば本件目録にはかつて被差別部落があったとされる地域の所在を明らかにする情報が掲載されていること、被差別部落出身者とされるものに対する不当な偏見や差別意識が現在もなお存在する状況にあることが認められる。これらの事実に鑑みれば当該地域に住所または本席がある本件事案の えー、被告ら、かっこ自然人に限る、にとって常記の情報は通常、みだりに他人に知られたくない情報であって、当事者の私生活についての重大な秘密にあたり、かつこれを第三者が閲覧等することによって、当事者が社会生活を 営, 営むのに著しい障害を恐れる、障害を生ずる恐れがあると認めるのが相当である。 この認定判断は同士の情報がインターネット上閲覧可能であるとしても左右されるものではない。よって本気申し立てには理由はないからこれを却下することとして主文の通り決定する。ということなんだけども、これね、かなり無理があるんじゃないかなと。あの、一応説明すると裁判の記録ってね、公開なんですよね。というか裁判自体が公開原則なんです。それはあの憲法でそういうふうに決まってるんでね。 で、まあこれだとプライバシーだから、うん、閲覧できないというような風にも読めるんだけども、実は裁判ってね、プライバシーだから記録は閲覧できないとかね、傍聴できないとかそういうことはないんです。というのも、裁判ってね、ほとんどプライバシーじゃないですか。刑事にしても民事にしても、個人が関わってくるわけだから、その中で出てくる話っていうのはね、まあほぼ全部プライバシーなんですよ。だから、プライバシーだから、 閲覧できない傍聴もできないみたいな話になると裁判っていうのは全部秘密っていうことになってしまうわけですだから憲法ではねその例えば歪説物だとかよほどのことじゃない限りは その裁判を非公開にはできないっていうことになってるんですね。だから、これはですね、出版だとか、あるいは、あの、行政なんかの情報公開の基準よとはね、全く違うんです。裁判のこの、あの、裁判記録の公開の基準っていうのは、全くそういうものとは違うんですよね。あくまでこれ、裁判記録っていうのは、庁舎内でね、見るもの で, しですしね。その、まあ、公開って言っても、普通の公開とは違うんですよ。あの、第三者はコピーもさせてもらえないですからね。だから、 一応、しゅ、理論的にはね、出版禁止っていう風に一応判断された情報であっても、それは、あの閲覧は、裁判所の中での閲覧は認めるっていう風に裁判所が決定を出しても、それは別に矛盾しないんです。ただ、出版していいってしたものを、裁判所の中で閲覧はしてはいけないっていうのは、これは明らかに矛盾しますよ。だって、裁判所の中の閲覧の方が、その、基準が緩いわけですから、理論的には。 その裁判所の外で出版するのはダメだけども、記録を閲覧するのは OK っていうのはあり得るんですよ。理屈としては。だけど、出版はしていいんだけども、記録の閲覧はダメっていうのは、それはあり得ないんです。それは基準からしてね。で、これはあり得ない判断をしてるんで、で、当然僕前の動画でも言ったんだけども、これはやっぱりね、裁判所がね、 閲覧可能っていうことがね、なんか一人歩きしてメディアに報道されて、あ、裁判所が全国部落調査を公開したっていうふうに言われるのを恐れてるんじゃないかなとね。まあその部分ちゃんとね、あの、メディアがね、説明すればいいんだけどもね、朝日新聞のね、司法担当の記者とかね、そのあたりはちゃんとレベル高いからね、そんなミスリードするようなことはしないと思うんです。 けどね。だけど裁判所は何か恐れてるんじゃないかなと僕は思います。で、当然このことはね、僕はあの、控訴審でも、えー、まだね、あの、全部書面出してないんだけども、主張を追加するっていう形で、まあこういう判断をね、しかもこれ成田、 裁判官ですよね同じ裁判官が矛盾した判断をしてるんですよね。だから、こんなことするんだったら、その判決というものを信用できないでしょこんな半年でコロコロ内容が変わるんだったら、何を信じていいんですかっていうことになるので。だから当然これは、あの、地裁の判決というものが、えー、ちょっと真面目に書いたものじゃないんじゃないかなと。 裁判官というものがちゃんとね、信念を持って書いたものじゃないん じ, じゃないですかという証拠にはなると思っているので、当然このことというのは問題にしていこうかなと思います。まあこの全国部落調査に限らず、今裁判のね、この記録、憲法で裁判の公開原則があるんだけども、ちょっと僕それはいろいろと危機に瀕していると思います。一つは個人情報の問題でね、とにかくもう何でもかんでもプライバシーだから非公開っていうふうにされるようになってるのと、で、さらに 知的財産絡みでね、えー、非公開にされるっていうことも多いんだけどもあれって憲法上根拠がないんですよ本当だったら憲法を改正しないといけないはずですよねあの企業秘密だから公開しないっていうのもねその憲法を作った時はそういうのを想定してなかったことだからそういうのもあの犠牲するっていうんだったら本来だったらちゃんとね憲法を改正しないといけないと思うんだけどもまあとにかくね裁判の密室化が進んでる。 あのハンセン病なんかのね、あの秘密法廷とか言ってね、何年か前は批判されたのにね、まあ、全く世の中反省がないし、まあ、そのあたりについてはね、もう皆さん、いろんな人が思考停止してるんじゃないかなと思ってるところです。ということでね、えー、全国部落調査事件、ちょっと動きがありましたっていうことです、えー。詳細はね、あの下の概要欄の記事なんかも、ぜひご覧いただければと思います。